そして彼らの前にある装置が置かれ た, なたはプその装置を地球防衛軍が調べてみたところそれは薄い金属製のプロペラが張り紙で作った軸に乗っていて風や熱などの影響を受けないよう分厚いガラスのケースで覆われていた このプロペラを特殊な訓練によって回すことができるようになるという、えー、しかし、えーえーえー、やってみる<笑>これれで回れば奇跡だしかしこの後奇跡は本当に起こるプロペラがゆっくり すごい とここでリすごいがこの日から電力を強化するための本格的な訓練が始まった